<笑>すごいぞやっぱりお前はマジックの天才だ<笑><笑> 闇からのマジシャン。本当すごかったんだぜ。ミスターハットのマジック。へえ。僕も行きたかったな。トールくん。またね。あ、うん。またね。<笑>ねえ、今の誰。エボシ秀一くん。転校生なんだ。うーん、転校生。お、ねえ、多分。 通信が入ってるよマノブさんここれはハットマンなぜ昨日倉庫街で起きたマジックを応用したと思われる事件の犯人ですセキュリティシステムが姿をとらえていましたそんな失礼ですが昨日の午後3時頃どちらにおられましたかその時間ならハットマンと私はショーに出演していましたがほらね マナベさん言った通りでしょこれ客席で見てたんだからプラグインの履歴を確認させてくださいはいどうぞ事件に何か心当たりはありませんかいえまったく確認しましたどうやら写真のナビはハットマンではないようですつまりもう一体ハットマンがいるということかロックマンが戦ったアイスマンやファイアマンのように。 もし何か気づいたことがありましたらネット警察にご連絡くださいよかったら捜査に協力させてくださいハットマン私からもお願いしますマジックに携わる者としてマジックを悪用する者は許せませんそれにもし相手がマジックを使う波ならきっとお役に立てるはずですわかりました僕はロックマンよろしくハットマンよろしくあれ 秀一くん、やっぱりそうだ。君は あ, あ、トールくんと一緒にいた。俺光ネット。こっちのはエンザン。こっちのって。で、どうしてここに？だってここ僕んちだよ。ええー、秀一くんのパパってミスターハットなの？なるほど。だからマジックを。僕もマジシャンになるのが夢なんだ。 でもお父さんに言わせるとまだまだ未熟だって最近じゃ忙しくて練習も見てくれないし<笑>何が未熟だよすっげえ上手じゃんもっと見せてよ<笑>ねえ父さんんどうしたシュイチよかったら僕のマジック見てもらいたいんだけどすまないシュイチ明日のショーの準備があるからまた今度にしてくれないか うん分かった父さんったらいつも仕事仕事ってじゃあいつになったら僕のマジック見てくれるんだよなら昨日みたいにまたやろう周一無理だよネット警察が来たんだネット警察がなんだお前にはマジックの才能があるそしてこの私はパットマンを超えるマジシャンなり我々が組めば 世界をあっと言わせられる父親だって嫌が王でも周一のことを認めるはずだそうだ今度はもっと大きな騒ぎを起こしてやろうじゃないかダメだって僕やらないからね私の術が溶けかけているのかお前はまだ自分の才能に気づいてないのかならば私がその力引き出してやろうさあ周一これを見ろなっ 何これひどいシステムがめちゃくちゃだん 誰かいるぞお前たちはやはりハットマンの偽物がいたのか偽物ふん。<笑>あの程度のマジックしかできない奴に本物ずらしてほしくないねこの私こそハットマンを名乗るにふさわしいなぜこんなことをするんだなぜそれは我々がマジシャンだからだマジシャンは観客にマジックを披露するものそうだろシューイチシュイチくん君が犯人だったのか 待て、様子がおかしいぞお前彼に何をしたちょっとだけ勇気を与えてやったのさ私の術だね催眠術でオペレーターを操ってるのかお前たちに我々のショーの邪魔はさせないマジックボックスうっ、ん バトルチップエキソードスロットインバトルチップロングソードスロットインハッダンシング絶対絶命うわうう動けないブルースバトルチップマシンガンスロットインマジックカード お前はハットマン大丈夫かロックマンマジックは人々に夢を与えるものマジックを悪用したお前にマジシャンナビを名乗る資格はないはっっやったなこうなったらうわ まずいぞネットこの先にはエネルギーの貯蔵タンクがあるもしタンクが爆発でもしたら町は火の海だそうはさせないマジックカーテン、うん、マジックボックス何サルダアクロー あれ、何やってたんだ僕。見事な早変わりだった私のアシスタントにならないかい<笑>本当にごめんなさいシューイチくんが悪いんじゃない悪いのはあのナビだよねマ真鍋さんもちろんよあなたは操られていたのだからでもところで教えてもらいたいあのナビ 一体どうやって手に入れたんだ手に入れたんじゃないよ。いつの間にか僕のペットの中に入ってたんだ。いつの間にかペットの中に。すまなかったな、シュウイチ。仕事にかまけてろくに話も聞かなくて父さん。これからは、私が本格的にマジックを教えてやろう。え本当ああ。ただし、マジックの修行は厳しいからな。覚悟するんだぞ。<笑>ああ よかったね秀一君。<笑>